さて、次はネットワークの基礎概念の話なんですけども、まずイントロとして、今日の裏側までどのくらいという話からしますで。今日の社会では、世界の隅々までにまたがるネットワーク、まあ、インターネットのね、これは欠かせないんですけども、皆様は単にネットワークを便利に使っているだけで、その含みを学んだり調べたりしたことはあまりないと思います。でもこの科目は 原理や付近まで考えることがテーマなので、えー、実際にそのネットワークの中をこれから考えていくんですけども、まず手始めに、えー、こういう疑問も考えてください。インターネットで、えー、地球の裏側、まあ、ブラジルですかね、えー。ブラジルまで行ってくるのにどれぐらいの時間かかると思いますか、えー、もちろん旅行するんじゃなくて、ネットワークの上であるデータが行って、えー、行ったらすぐに今度は逆向きにまたデータを戻してくる。この往復する時間、まあ、片道でもいいんですけども、 えー、まあ、片道どれぐらいの時間だと思うか、あなたの予想を紙にメモしてください。あとはそのメモと正解を見比べてみたいと思います。では実際に測ってみようと思います。それには次のようにすればいいんですね。まず Google などを使って、絶対にブラジル現地にありそうな施設のウェブページを検索して探します。えー、ここではブラジル行政府、ブラジル行政府のページ探しました。えー まあ、ブラジルですから、ポ、えー、ルトガル語で書いてあると思うんで読めないんですけども、まあ、とかブラジル行政府のページ。で、えー、そのサーバー名というのは、このブラウザーのアドレス欄にここに出ますけども、えー、ここにサーバーの名前が出てますから。だからここまで行って帰ってくるのにどれくらいかかるかというのを計測すればいいんですね。で、計測するコマンドはピンというコマンドなんですけども、えー、それを打ってみましょう。 で、えー、ブラジルアそうすると、えー、これを実行するとすぐに計測が始まりますから、えー、見てください、えー。次々にデータが計測されますけれども、あんまり長くやったもしょうがないので、コントロール C で止めてください。さっきコントロール C やりましたね、えー。こうしてみると、えー、いろんな情報が出てきますけれども、64バイトのパケットを、えー、その、 ブラジルゴブ BR というところに送って、えー、で、往復する時間、戻ってくるまでの時間を測りましたよ と, という表示なんですね。で、かかった時間はここに見るように2 9 1ンドそうするとですね、ブラジルまで行っ て, くる 帰, 行って帰ってくるのには3 0 0リ秒ぐらい、えー、片道だと1 5 0リ秒ぐらいかかったということになるわけです。えー、当たったでしょうか さて、ここで残念なお知らせなんですけども、今のコマンドを皆さんの端末からすればいいかというと、それはいかないんですね、えー。各自の端末から直接外部にピンすることはできないので、皆さんはとりあえず学内のシステムへの到達時間を測ってください。例えば皆さんが今、教団の使っている情報部会のムードルサーバーはこの名前ですから、ここへの時間を測ってください。 そうすると、この時間はまとめましょうか。63ミリ秒。さっきよりもはるかに早いでしょ学内だけだともっと短い時間ね。えー、あるいは電通大の対外サーバーとか、事務系サーバーとか。で、えー、じゃあ、その、各のマシンは見られるとして、皆さんがもっと外部の、えー、ところの間の時間を測りたい場合はどうしたらいいそれはですね、えー、実は、 学内から直接様々なところにピンをすると、ピンっていうのは相手のシステムに行ってるかどうかというのを調べたりするコントロールコマンドなので、なんか悪い人が侵入しようとしてるんじゃないかというふうな、そういう疑惑を持たれることがあるんですね。えですのでえ、直接ピンするというのは学内からは思めてください。で、皆様の個人の PC とかだったら使っても大丈夫です。えみんなバラバラのものを使うので、えー、どっかから一箇所集中してということはなくなりますから。 あるいは、えー、スマホでも、えー、ピンとか後で出てくるトレースルートを使うことができるアプリがありますのでそれを探し て, って使ってもいいですここで、えー、実際にそのピンを使って対外接続をチェックさせてくれるという、えー、サイトを見つけてみたので、えー、そこを使って計測してみましょうかね、えー、さっきと同じブラジル行政府行ってみましょうか、えー、でブラジル 点 BR70、そうすると、えーまあさっき、コマンドでここで直接やったと同じように、ピンの結果が表示されます。これを使えば、あまあ、学内でもこのサイトを通じて、そのサイトの場所からですけども、えー、ブラジルまでの時間を測定できます。さっき290だったのが280だったもね。 だから、このサイトの場所の方がネットワーク的にブラジルまで少し通りやすいということになるかと思います。で、えくれぐれもこういうピンの実験をするときは、学内から直接やらないで、自分の PC やスマホからやるか、こういうサービスを使って実行してください。さて、えー、ここまでの演習ができたら、演習の本題ですけれども、 この ABC って書いてありますけど、まず A はどこかネット的に遠いと思う地域を選び、えー、そこにある施設までのパケット往復時間を計測して、本当に遠いうかどうか確認してみてください。どこを通っているかとか予測できるともっといいと思うんですけど、どうでしょう。B はですね、今度は複数地域を選んで、それぞれのパケット往復時間を調べて、およその傾向をまとめてみてください。えーまあ、うまくすると、ネットワークの繋がり方の予測がわかるかもしれない。 C はですね、本来なら遠くにあると思われる施設のサーバーなんだけども、往復時間が異常に早いというものがたまにあります。それを探してみましょうで。どういうサイトがそうなっているかというのも調べてみるといいと思います。